えー、こんにちは黒田和之です、えーはい。今日はゲストに、えーえー、鈴木宏則君です。はい、どうも鈴木のりです。僕が高校卒業してからしばらく教えてたね。はい、ね、2年ぐらい、えー。バークリオン音えー、日本最高額奨学金取ったんだっけああ、いや、そんなことないと思いますよ。 でも か, なりかなり高額取れたよね。そ う, そうですね、はいはいで。バークリーって今東京で、えー、いろんな素晴らしいミュージシャンと、えー、共演していただいて嬉しいばかりのあ、まあ、そうです僕も鼻が高いといういやいやいやい や, <笑> い, いやいやいやります、あ、今日はですね、いろいろ二人で対談しようということ で, で, す、ねはい、で僕はあのー、そう、ヒロノはだからもう本当にジャズドラマーとしてあれだけどこれなんかはやっぱりこうルーツが 俺、ドラムを始めたときは一番最初のルーツがレベッカなんですよ。レベッカってないか。レベッカって日本のバンドですよね。そ う, そうそうそう。小田原豊さんが大好きで、あの人のドラムばっかりコピーしてたんでね。へで、それである程度行ったときにエイドビートでなんかこう、あ、もうドラムの表現力ってこれで限界かと思ったわけですよ。あ、はいはいはいはいはい。で、そこで一番最初に、 もう衝撃が受けたのがあの、うん、ティースクエアのナチュラルっていうアルバムで<笑>、はいもうなるほど未だに大尊敬してるけどまああのドラムは森竹ひ之さんではいは い, は い,、はい、いやあの人すごい真面目な方で、はい、1回だけあのこれかたさんのなんかお手伝いをした時に一緒に飲んだことがあるんだけどーはーはーずっとこうちょっとこう練習をしたりとか い, ろいろんなことを教えてくれて。 <笑><笑>本当に素敵なドラマなんですけど。森けさんとかはよく聞いたあんまり T スクエアとかは聞かなかったいや、僕、だから、プロを目指したきっかけがジンブ・アキラなんですよ。ああ、まあねさん。で、もうそのカシオペア VS ザ・スクエアの DVD 分かります、うんうん、あれがリアルタイムなんで、僕は。ああ、そうだなー、確かに。ああ、いや、あれはもうめちゃくちゃかっこいい。あの、 俺はね、のりたけさんから入って、途中でジンボさんを知ることになるわけよ。ああ、なるほど。で、ジンボさんとのりたけさんが名古屋でクリニックやるからって言って、二人でバトルをやってるクリニックを見に行ったときにいや、のりとけさんのフレーズは大好きだけど、ジンボさんのあまりのタイトさに、はいはいはい、はい。あ、ま、こ怖えーと思って、でしかも、も<笑>一人オーケストラやり始めた頃で、ちょっとそれを披露してくれて、ドラムでこんなことできるんだ、はいはい、みたいなことを思って、うん。なるほど。でもやっぱりその、 8ビートってなるとさ、やっぱりこう、まあ自分なんかやってたオールディズとかもよくやってたから、はい、そうするとドラムってフィルインがタカタカタンタンって入れる終わりみたいな、うん、<笑>あとリズムパターンキープして楽しいだけみたいな、うん、なんかいや、もちろんあれにも深さはあって、ああ、はいはいはい、うん。なんか普通にもうあのビートルズのあたりの時8ビートとか、結構あの研究するに値するようなものがあるとは思うんだけど、その当時はやっぱりそんな表面上しか見えてないから。はい、そうですね。 一回来ますよね。もうこれ以上やることもしかしてないんじゃないかっていう。そうそうそうそう。そ生意気にも、ドラマ初めて2年ぐらいで、そんなことを思った時期がありまして。はい、はいはいはい。思うよね、はいはい、やっぱりね。思いますね。そっからだから、その、ツーバースメタルに行く人がいたり、フュージョン行く人がいたり、そうそうそうそうジャズに行く人がいたりみたいな。ツ、うん<笑>ね、ーバス俺、ちょっとだけ行って、メタル系ちょっと行って。だから あのー、最初にやってたバンドとかで、やっぱハイウェイスターとかもやってたし、でも、はい、ハイウェイスターとか、その、ディープパープルのあたりとかも、表面上で見ると、まあ、これ、ひろのりくんのチャンネルではお話ししたんですけど、はい、やっぱり、深いジャンルでは、だから、跳ねてくるっていうか、スイングスポットに入ってるドラマー、はいはいはいはい、今何俺は聞くドラマーではあるんだけど、はいはい、一時期やっぱりその、この、器の許容量が低いもんだから、 なんか、うんうん、あもう8ビートってここで終わりだとか。<笑><笑>いや、わかりますわかります。ドラムの表現力ってこれで限界か、もう楽器間違えたなぐらいの、あああドラムやめようかなと思った時に、<笑>フュージョンに出会って、は い, はい、はい、なんかっこいいんだ。ドラムでこんなことできるのかっていうところが、<笑>俺のこう、ドラム人生の深まっていくところのスタートなんですけど。なるほど。そうは、ジン、ジンボさんだったんだ。ジンボさんですね。完全に、だから、うん 母, 母がピアノの先生なんですけど<笑>僕がちっちゃい時にピアノ習うのどうしても嫌がったからもう泣く泣くドラムにしたらしくて<笑><笑>結構母が熱心だったんですよ。<笑>そうで 中, 中1か中2の時にその神保さんがワンマンオーケストラで浜松のクリニックに来るっていうので連れてってくれて<笑>、うん、そこでもうそのワンマンオーケストラがすごいのは、まあ、あれももう好き<笑>大好きですし。あの 衝撃だったんですけどもう何よりドラムのかっこよさと、うん、いいドラムソロとかフィルエイのフレージングのかっこよさにはまって、うん、そうでなんかジンボさんのイメージってそのワンマンオーケストラでちょっとこうあのコマーシャルなっていうか分かりやすい曲やったり「うん、パイレーズ・オブ・カリビアン」やったりとかちょっとこう 言葉は悪いいいでですすけど、そのダサい面ってあるじゃないですかそのはい、はいそう、よく神保さんっていう名前の話題になるとその話になるんですけど、うん、あえてやってるのかああなってしまってるのかわかんないですけど、うん、そこばっかりやっぱり目がいってしまってその、うん、本当の神保さんのヤバいところっていうのがあんまりこう。 すごいね、神保さんはさあ、うん、もうドラム大好き人間なわけじゃないですか。僕もね、ちらっとお会いしたことはあるんだけど、僕はい、お話ししたことないんですけど、あ, あのこれも、ボトムラインのあの、はい、社長さんからのまた聞きだから、本当の話かどうかわかんないけど、飲んでる席で話したんだけど、神保さんに何か誰かがインタビューしたんですよ。ではいなんか あの人って規則正しく朝起きて筋トレしたりとか、そのトヨタなんかウォーキングしたりとかちゃんとして、で、トヨ、はいはい、ライブ終わったら早く寝るみたいな、風、う、邪、んうんうん、とかそういうのしない人で、はいこう、ドラムが、ドラムの練習の時間をしっかりとって、何が、あの、明日今後楽しみですかっていう話をしたら、うん、なんか、もう1年間とは言わないけど、数ヶ月分のもう練習メニューがずっと決まってんだって、1日。 今日はたで、こう、早く明日の練習がしたい。<笑>もう絶対勝てんよね。<笑>マジか<笑><笑>でも次のページが早くめくりたいみたいな<笑>へー。へすげえ な, みたいない。そんな人だから、いや、びっくりするほどな、なんか、タイトだし、やっぱりこう、で、ね、やっぱり、 まあ、テクニックも当たり前だけどめちゃくちゃあるわけじゃん。めちゃくちゃありますね。ねはい、で、フレージングは俺は昔から森竹さんのフレージングが好きなんですよ。高校3年生ぐらいの時から<笑>、その時の理論は<笑><あー>。<笑> かっこいいドラマはフィルインが左手からスタートするみたいな<笑><笑>あの。今、あ裏拍ってことであ。はい。<笑><笑><笑>よかりますわかりました。<笑>その時は裏拍っていう概念がないから、左手から始まっている<笑>俺、今まで右手から始めていた、左手から始めれば、本当だ、かっこいいみたいなぐらい の, あの幼稚な考え方だったんですけど、<笑>はいはい、米沢美子俺バンドやってるんですけど、はいはいはい。あのねあの そうかめちゃかっこいいっていうデモテープ「何これ?」みたいな、うんうん「俺このドラム好き」って言うと大体あ の, のりたけさんなんだわ。えー、なるほどなるほど。そ<笑>りゃ好きだわとか思いながら<笑>だいぶコピーしてやったりとかしたんですけどでもなんかこ う, もうこの年になるとコピーで済むわけにいかないからこれの自分らしくアレンジしてとか言って考えていろいろ叩いてるんだけど、うんうんうん、いやーやっぱりいまだにのりたけさんのフレーズはかっこいいね。うん、自分なんかツボってあるじゃん。 ありますねンって入るだからこう、まあ、有名な人は賛否両論絶対あるわけじゃないですか。特にジャズミュージシャンからすると、はいはい、ジャズミュージシャンってどうしてもフュージョンっていうのをさ、はいはい、ちょっとあのあんまりよく言わない傾向にあるんだけど、俺、いまだにフュージョン好きだしさ、フュージョンみたいなやっぱサウンド感って、やっぱかっこいいなと、いまだに、やっぱこう、今も、うん、とウェザーリポートあたりとかよく聞くしね。 あでもウェザーリポそのジャコとかいた時代ですかそう、ジャコの入ってるもうちょっと手前ぐらいから、うん、あーアルあォスト・ジョンア、うんえー、フォスト・ムザーンとか。うんあ、そうそうそうそう、あの辺のやつとかも聞くし、ただやっぱりジャコが入るちょっとぐらい前に、エレベに変わっていって、はいはい、グルーヴをさせることによって、 ジャズってやっぱりショーターとザミルも思ってたらしいんだけど、はい、あの初期の頃のウェザーリポートどうしてもやっぱりいわゆるビッチェズブリを引きずってるわけでしょそ う, そうですね、はい、そうです、ね。サウンド似てるじゃん。やっぱりもうちょっと整理されてるけど、はい、やっぱりかなり、はいはいはい、あ, のあのスタイルから変化していく感じがするじゃん。そうですね。はい、そうするとやっぱりね、当たり外れあるんだって。やっぱり20点しか取れない日もあれば。 200点とか300点取る日もあるみたいな感じなんだって。はいはいうん、でそれがグルーブさせてると絶対に780点取ると。そうすると、はい、アドリブとかその共演する部分っていうのが失敗したところであの、はい、要は失敗するっていうか演奏ミスするわけじゃないんだけどアドリブだったら。うんうんうんうん、けどこう思惑が違ってこ う, うまくこう絡めなかったりしたとしてもお客さんのクオリティからするともうグルーブしてて気持ちいいもんだから。 要は7、80点取るから、だから、すごい、その、ああいうスタイルに変えていくのね。んこの間、初めて、その、ショーターのやつとかいろいろ調べてて、そうそうやって考えてたんだ、みたいな。だから、その、フリージャズとか、うんうん、あの、オーネットのあたりとかも、後半は結構、こう、パンク系のリズムの上であるじゃん。 えオーネットですか、うんうん、あそうなんですね結構グループ系の上でやるのよそうするとフリージャズで上のところがこう当たうまく当たろうが当たろうまが製品としてはその成立するみたいな、うんうんうんうん、ただ、まあ、どのバンドも電気楽器を使ってそれやり始めたからまあ、サウンドが2回言い始めてちょっと一挙に飽きられたって感じがあるよねひろのりはテリリに教えてもらってたの テリですしそのバークリーの選抜コースの講師陣が、うん、そのダニーロ・パティッチ・ブレイドだったんで、おそうそうそうだからもうど真ん中っすよ、テリリンが入ったあたりの曲自体は、テリリンはあの頃はフュージョンっぽい 色, 色で叩いてるけどさ、さあの当時は。めっちゃそうですね。うん、ジョイライダーのあたりとか、はいはいはい、あの辺の曲はを題材にしてるよね、だから。だから 内在的には同じものを持っていたけどそうそうそう、サウンド的になんかこう、どうしてもヒュージョン色、おサウンドの音の感じがヒュージョン色が安っちく聞こえるんだけど、ウォーターのやつはやっぱりハイライフのあたりとか聞くとすごいよね。だから、はいはいはい、あのオーケストラも入ってるし、オーケストラの人たちが音間違えてんじゃないかって言ったんだけど、録音聞かせたらすごいって言 わ, れ言わせたらしいからね。へー。あ、そうなの、ね。そんなのもあり。 うん、いやあのああれですよなんかあのカルテットは最初から 4,、うん、4の4人だったわけじゃなくて、うんうん、なんかそのライブとライブ後のレコーディングがもうそのオーディションみたいな感じだったらしくてピアノがダニーロかメルドーになる予定 で, で、うんうん、ベースはパニトッチって決まってて、うんうん、でドラムはテリかブレイドだったらしくて。うんうん、それで えー、と、メルドが遅刻したかなんかでダニーロになっておーそう。で、よりアコースティックなサウンドにしたいからブレードになってみたいな。確かにえー、そうそうそう。そうすごい<笑>だワンチャンブレード、<笑>あの、ブラッドメルドだったかもしれないんですよ。それも面白そうですよね。それはそれで面白いかも。もう、ね なまあ、でもダニーロの激しさが、でもあのバンドに合ってる気がするけどねああの。ブラッドメルドは激しいけど、なんかこう、すごく整理された感じがするじゃん。ダニーロい。荒削りな感じがして、すごい好きだ、ねはい。まあ、そうですね。荒削りではないんだろうけどね、もちろん。ああ、はいはいはい。のりさんとジンボさんのあたりはり、はい、あの当時でもね、好きだったけど、コピーできるとは思えんかったよね。なんかあの、ナチュラルとか。 最近、叩いてみたら叩けるけど、その当時俺が俺がドストライクだったときは、ニュースってアルバムが、本田正人さんがさ、入ったばっかりのアルバムで、メ、はいはい、ガリスって曲とか、あとその後に出たやつのランドスケープとか、もうめちゃくちゃ変拍子で難しくて、<笑>しかもタム回しが異常にややこしいことやってて。ああ、なるほど、なるほど。 あの人すごい真面目だから多分すごいフレージーを作って体に覚え込ませてってやるじゃん、はい、みたいなそういうのでなんかこうジャズ的ではないのかもしれんけど完成度が高くてあの人の歌い回しがすごく好きで、はいはいはいはい、今でもやっぱりたまに聴いておーおーとか思ってるけどうんやっぱり俺はノリタケ 派派でしたたねのりけなんすい、ね、まだにそうかもしれない。フュージョンだとのりたけさん入ってるとついつい聞いちゃうな、みたいな。えー、僕完全に人望派でしたね。やっぱカシオペア VS スクエアの DV とかも、あかるかる ソ, ロソロバトルしてますけど、うん 神保さんのソロの方が全、全ボキャブラリー好きでしたもんね。あ好み分 か, 分かれますよね、やっぱり。あの二人がやってる時は確かにね、やっぱりね、生で見た時とか、やっぱり神保さんに軍配が上がったんだけど、おでもおやっぱり、やっぱりフレージングはノリタケさん好きみたいなと 俺, 俺にはあって。はいはいはいはい、はい<笑>あ。いや、うん、すごい好き。ただ、 のりたけさんが自分の、なんか、ライ、その、ビデオでポ、4ビートに挑戦しようと思いますって、これ、のり、その、聞きたい<笑>。<笑>あれはなんかこう、スインギーかっていうと、ジャズのスイングとはちょっと違う感じがするかな。ああ。あの、ジャズってこう、リズムをこう、タイムをずらしてこう、俺はいつもシンバルレガートするとき、前進するレガートってさ、いや、スイングはしてるんだけど、はい、その、 こうバネがあって前にこう蹴っていくスイングの感じっていうのはさ、うんうんうん、あの基本的には、こう要は溜めたりこう、緊張させたりそういうのがあって、要はタイムを縦に取らなくて、な, なんかこう横軸に取ってる感じがすごくするのね。でこうこうい う, はははこう伸び縮みしてる感じが、はいはい、そういうのって、フュージョンってどうしても縦でこう結構悪いところがあるから。 縦で完全に割ったところの美学ってあるじゃん。だから、あの縦で完全に割ってるのに、すごい綺麗な歌い方で歌い回しとか、例えば、うんうん、まあ今、若手の川内千里ちゃんとかさ、はいはいうん、千里ちゃんとかやっぱりこう。 この間、吉田二郎さんとやるときに、やっぱ千里ちゃんが叩いたやつをコピーしてたんだけど、はい、うめえな、こいつみたいな。千<笑>里ちゃん、マジで奇跡じゃないですか。い<笑>や、あれはあ、センスいいよね、あのフレージングがさ。センスいいっす。で、大体、その、どのジャンルやらしてもグルーブしてるんですよね。ちゃんと、この、うん、やっぱ、一通りまとえてるんですよね。あーそうん、そうそうそうそう。いや、ほんと、なんか、 ただのその天才少年天才少女じゃなくてちゃんとこうもうものになってるってか本当なんか奇跡だなと思ってなんかあ あ, ああいう育ち方っていうかなんかすごい偉そうな言い方になってますけどなんかいやんなん、ねうん、いやいやいやいやセンスいいし素晴らしいなと思うしあのあ俺はだから菅沼さんにも習ってたから、はいはい、千里ちゃんはあの中学生の時から<笑>、ね、見たことが はいはいはい、なんだこの 子, の子みたいな<笑>当時はあのもうツーバスどこどこで早叩きできてみたいな感じだったんだけどあいやほんでただね音にセット力があってこれ中学生の女 子, 女子じゃないよなみたいなあだからそうい う, こう音楽に対する嗅覚がすごいんだなとは思うんだけどフュージョンドラムのただこう4ビートとかはなんかこう なんていうのスイングってこうこうやっぱ跳躍するやつなんだけど、はい、例えばこうエルヴィンとかになってくるとこう傾斜してこうやって漕いでいく感じがする、うん、気がするので、ねうんうんうんうん、そのためには結局ビートの縦で割ったとこから ず, ずらしてずらしたとこに着地するっていうのをやらなきゃいけないんだけど、うん、そこがやっぱりあのジャズとの違いかな美学の違いだけであってだから。 そのぐんぐんって前に進んでいくホービートな感じにはならない感じがするかな。なんか。う ん,、うん。だからああいうこう、フュージョン系の人って、だから、すごいなと思う。なんでもできるし。とにかくこう、フレージングに対してのこう、そうい う, こう考え方とか、なんか、あ数とかその場で、 歌ってりゃ何でもいいじゃんみたいなところがちょっとある中でこうフレージングを練り込んでここにこれを彫り込んで彫り込んで多分そういうトレーニングをいっぱいしてるんだと思うので僕デイブ・エックルのジャズ好きなんですよね実はこのこ の, このデイブ・エックルのスイング好きなんだよねって話ですと大体ジャズミュージシャンに怒られるんですけどかるかる<笑>あっデイブ・エックルのスイングはさっき言ったみたいな黒人っぽい そのそのいわゆるこうひしゃげた感じっていうのがすごくこうあの、はい、あるんだけどなんか、うん、こうすごく整理されててすごくきっちりしてるからきっちりしてますねそ、うんはい、あのいわゆるそのあのこう黒人的な匂いがあんまりないんだけどないです、ね、だからこう、はい、ただそのフレージングとか例えばあの俺なんかは grp ジャズをケけそうが生で見てるから本来日した時なぁ布石がまだあったからね、はい、えー でもあの時のあのもうあの CD のままだけどさ、あ, ーあラージの あ, の, あいいです、ね、のブレイクしたときのあの4小節とかあれあのフレーズはもう本当にあのあれじゃないともう入れないぐらいの感じになってるじゃん<笑>。確かに。<笑>だからその場感がやっぱりないとからいうのがあるのかな。でもチックのあのアコースティックバンドとかいまだに好きだけどね、俺。めっちゃ好きですね。うん チックのトリオマジでで好きですねうーんまあ俺もだから大好きだったしとにかくこう大阪さんも柴田涼もさっぱり話してたけどエ、うん、ックルはやっぱりみんなヒーローなのねでエ、はいはい、ックルが出たことによってスプラッシュシンバルっていうのも出てきてるしあードラミングのやり方自体のなんか発想を変えた感じはするよねあの人はそうですね、うん、完全にガ ッ, ガッドがやっぱりその 何ですごいって言われてるかっていうと、やっぱり、あの、ああいうルーディメンツをドラムに置き換えて、ラテンみたいなのをドラムで表現したって、あんまその前後、まあ、アレクサアクリーナとかもやってるけど、うん、ガットがそういうことやり始めて、で、それをなんか、もっともっとこう、現代的に、こう、裏打ちのフレーズとか、5連符とか、ガンガン掘り込んで、やってるウェックルとかすげえなと思ったし、俺、うん、はもう、あの、 広ろのりこうよだったら。じゃあ、あそこのこういうの一番上にウェックルを呼んだときがあるんだよ。はい、ああ、わかります。知ってます、知ってます。はいで。あの時俺だから、なんやかんやでこう時間取れてで、はいなんかこう、マンツーマンでもちょっと教えてもらって、はいはいはい、はい。もうとにかく言われたことは、とにかくこう、スティックをリリースするのもっと早くせんと、みたいな。スティックに仕事をさせろっていうことをずっと教えてもらったから。あ そうね、フレーシング以下の話で、たたいてみてもらったんだけど<笑>、はい、君はとにかくメモリが10ある中でし、君は2までで、あとは挟んでるだけで、それ以外はしちゃいけないのに、自分の手で動かしすぎだよっていう。あ音色も何もかもすべてが、そのスピードもそうだけど、音色もすべてそこにかかっているから、うんうん。でもあれは本当に自分の中で未だに、あの、 あ の, あの時点でその練習に切り替えてからすごい表現力変わったと思うしね。うん、うんああウェックルとかあとね、サイモン・フィリップスとかも生で見せてもらってるので。うん、サイモン・フィリップスも俺結構好きなんですよね。いや、めっちゃうまいよ。死ぬほどうまいね。<笑>うん、あのー、則、ね、武さんも神保さんも、サイモン・フィリップスも基本的には、則、あのー、武さんはね、 あの一時期から変わったんだけど、はい、水平器でこうドラムセットするんですよ。要は、いわゆるその家のドラムと全く同じ状態にしない気が済まない。ああはいははははいはい、はいいいわゆるその、うんうん、えっ、ー、とサイモン・フィリップスはも全く家の置いてあるドラムセットと同じ形を、はい、同じ角度にするわけ。で、その玉、はいはい、がやってきて、えっ、ー、と、はい、こう玉の人たちが楽器を持ってくるんだけど、全部自分でやるのは、はい、人にやらせないいいいいはいはいははいはい。 本当、楽器好きなんだろうね。で そ, のそうですね。うん、あの全部、こう、皮も状態見て、一個ずつチェックして、全部やって、3時間ぐらいかけて、セットするんですよ。はいはいはい。えー、ありますよ。この、うちの音題で、サイモンが現れて<笑>。<笑><笑>あ、これ、あ、何いつですかこれ。これ何年前だろうな。えっと、17年って書いてたるから、5年前ぐらいかな。えー、結構最近ですね。お で、こう、家のと全く同じ状態。ああ、いつものセッティングだで。右手でレガートしてて、左手でもレガートできるように、同じ角度で、はい。スイッチできるんだよな、はいはい、あの人ね。えーあ、できますね。フロアタムが1個少ないんだな。でマイクスタムができて、ああ。取っていただきました。俺、だいぶまだ痩せてるな。ダリル・ジョーンズですよ、ダリル・ジョーンズ。ンズ<笑>えー、めちゃくちゃかっこよかったね。 もうこの時の余計な話だけど、ダリル・ジョーンズがさ、あのローリング・ストーズに入って、ま あ, あの人は、うん、ローリング・ストーズで有名じゃん。うんはいはい、でも、はいはい、スティングのバンドに入っててさ、でそこからローリング・ストーンズバンドとかもやって、うん、ローリング・ストーンズがもう、要は彼が歴史を変えたって言ってるぐらいね、ねあの、うんうん、サウンド感もあってし、でもやっぱりすごい悩んだんだって、うん、ででこういや車で送り迎えたらしてるからさ、いろいろちょっと質問したけど、いろいろ教えてくれってさでこう、はい。なんかこう ノーリング・ソンズバンドでこう弾くために、要はローリング・ストーンズのもともと往年のバンドの要は良さっていうのを逃したくないと、うんうんうんその。それを練習を過ごしたんだと。でその、自分のでも今の表現もしたいと。その設置をずっとやってて、でその要はちょっとこう、要は70年代、60年代、70年代のあのちょっとこうロックのちょっともさい感じと現代の感じをちょうど合わせた自分の声を見つけたんだって。 へで、ローリング・ストーンズでやって、やっと自分のこのローリング・ストーンズ の, あのなんかいい音を見つけたと思って、うん、で、なんかこう、ちょっと自信を持ち始めたやっぱり最初の頃はどうしても、い、う、い、ん、いいって言ってても合わない感じがしたんだって、へ自分だけ、まあ、ちょっと言われたり、かっこよすぎるって言われたりとかして、そうじゃ な, くて な, んそうじゃないんだよみたいなことれて、はいはいはい、で、と自分らに模索して、やっと自分の音が見つかったと思って。 そしたら、チティングが見に来て、お前、下手になったなって言われたんです。<笑><笑>いや違うんだよって。違うんだよって<笑>。<笑><笑><笑>確かに。おもろい。<笑>最うだよね、みたいな。<笑>もう。最高っすね、それ。な本当に、あの真面目だよね、みんな。だから、そののなんていうのジャズの人とかも、なんか、うん うまい人ってやっぱり酒飲んでるとかそういうぐちゃぐちゃなってるとこがやっぱりちょっとね、ドラッグとか目立ちがちだけど、うんはいはい、みんなすごくストイックだよね、音楽に対して。ストイックですね、うん。なんかやっぱりこう、なんていうの、こういうことを表現したいとか、こういうことに対して自分なりの道を見つけていくとか、はい、だから本当にあの、要は、サイモンとかもお手伝いした時思って、あここまでやるんだ。要は だからやっぱライブ見た時も思ったけど、信じられないパッセージが出てくるんだよね。でも、家で家でやってる、ずっと練習して、インプットしてる角度からできるみたいな。だから、このまであるドラムセットじゃ絶対無理なその、はいはいはい、動きっていうのも、合理的な動きで練習して、だから彼のサウンドになるというか、確かにすげえなとで、その話を則武さん。 そ の, 分のりたけさんと話したのはもっとずっと前の話だけど、ただ俺は、俺もその一時期ドラムセットっていうのを自分、これは、あの、まあ、えっと、小浜さんに言われたことなんだけど、ラブリーとか行くときに自分のドラムセットを持っていかなくて、自分のクオリティが下がるんだったら、持っていった方が評価が高くなるじゃんって言われて、なるほどと思って、俺、 ラブリーであろうと、スタイズアイズであろうと、もっと狭い店であると、絶対自分のドラムセットを持ってった時期があるね。ああ、はいはい。で、同じ高さにして、同じクオリティで、同じピッチでずっとやるようにしてた時期があって、は い, はい、はい、今は、チューニングで自分で同じピッチにしちゃうから、ドラムセット持っていかないんだけど、はいはい、高さもほとんど変えなくなっちゃったんだけど、はいはいはいまあ、その時期があったがゆえに、こう、 自分のセンターっていうのがなんとなく分かってて、どんなドラムでやってても、はい、数分叩いてたらアジャストできるようになってきたから、はいはいはい。でも確かにそのサイモンがやってるようなパッセージは不可能だけど、いつもやってる自分のクオリティのなものは出せるかなっていうふうになってた の,、うんうんうん、のがあって、そういうことを話したときに、あの、のりたけさんも、一時期は水平器で測ってそういう時期もあったんだけど、今はちょうどその時期かな。なんかライブハウス回りしてるときはペダルも持っていかないようにしてるっ て, って。うんうん 要はまあ、スネアは多分、あのまあ、あのエンドあのこともあるのか、あれ だ,、はい、だから、やっぱりエチケットもあるじゃん、スネア破っちゃったりしちゃいけないから、はいはい、からそのエチケットとしてスネアは持っていくんだけどうんあの、もし借りれるものであったら借りて、できるだけそのピッチも変えないようにして、その場のドラムセットに自分が順応できるように今、練習してるって、やっぱりみんなストイックだなと思ってね。 うん今、のりたけさんあの、シンバルすら持ってこないで有名ですよ。ああ、そうそうそう。<笑>全部その場にあるものであるみたいな。<笑>いや、実際その、そういうふうにしてるんだって、だから、あえて、いや、持っていくのは簡単だけど、持ってこないことによって何が表現できるかみたいな、はい、大坂さんも言っててさ、あのはい、ピッチ俺はピッチ、比較的、まああり、ありに影響されてるのもあって、ある程度、俺も。はい ピッチ感のやつどうしても、はい、あのここはこの音にしておきたいっていうのがあって、はいはい、で多少いじるんだけどねあの今日はポップス系が多いからフロア低くしようとかス、はいはい、ネアをだからちょっとメジャーキーの方に寄せようかとか、はいはい、あの、うんうん、ちょっとポップス寄りで明るい曲多いからっていうのは多少操作するんだけど小、はいはい、坂さんはもう言ってた一時期俺もずんそうやってやってたけど今はこの場の今このここでしかない音 はい、自分のほうに寄せずに、それでいかに音楽が作れるかやろうって思ってるって言ってたの。おおさあのピッチ変えない、いやあのよっぽど嫌なやつだと変えるけど、嫌、はいはい、じゃない許容範囲だったら、それでやりたいって言ってたの。多分ん、野井武さんも今、そういう時期なんだと。そうですね。やっぱ自分のセットを持っていく時期がね、ねあのかなりその大事になってきますよね、その今の。 水平器でもう完全に自分のところがあったがゆえのその先じゃんみたいな。うん、確かにそうですね。うん、僕もその神武明さんから入ってんで、うん、僕もそうなんですよ。全くもうスタンドとかマーカーして、もう全く家と一緒じゃないといけないっていう時期、うん、かなり長くて、僕の場合は。うん、最近ですね、なんかそれ石若俊君と話してるときに、うん やっぱイントロイインントトロロってあるじゃないですかお店、うん、イントロとかやったら普通にその場のある楽器でいい演奏しようとするんだから、うん、あのお店行ってもそのあるところチューニングとかねあの行ったらセッティングも変えないでそのまま楽しむみたいな結構そういうの楽しいんだよねって話してて、うん、それもやっぱりこう楽器ね持ち込ん必ず持ち込んでて自分のサウンドはこれだみたいなやってる時期があるからうんそれがあ る, かるこれもか。結構 45年やってたと思うよ、ずっと。ああ、そうなのももう、ちっちゃいお店だろうがもう、も う, う、ドラムセット持ってくんで、片付けといてくださいって言って、は い, はい、はい。で、車で行って、早めに行って、セットしてっていうことやってた時期がある。はいうん で, すよね、でも、今は本当にセットあると、もうか、角度も変えないし、はいはいはい。もいじらないしっていうことかな、はいはいはいうん。自分のチューニングとか見つかりますもんね。うん、そうなんあ。あと、やっぱ自分のサウンドっていうのが、その、出てきますもんね。うん そうなんかサウンドって、だからその譜面面にすると一緒なんだけど、結局、はいはい、その叩く人によって全然サウンド感違うから、うんうん、やっぱり自分の腕の重さもあるし、な、ね、俺やっぱり、そのスティック一つにしてもそうだし、はい、こう握り方とか、レガート一つにしたてもずっと均等には戦うかんわけじゃんみたいな。 やっぱりその、面, 面面にすると一緒だけど、全然違う歌い方してるから、はいはいあの、ずーっと均等なレガートっていうのが、まあ、フュージョン系ドラマ結構なりがちじゃん。そうですね。あ れ, あれでなんか、はいうん、ベースでいうと俺、ペダルトーンみたいな感じで感じててあ、そういうのは使わないわけじゃないって感じ。だから、ずーっとキープしてて、で、途中でこう、うん、ま, ばまばらにしていくみたいなのもよくやるし、うんうんうんはい、ただその、フュージョン系のドラマって、どうしてもやっぱりその、 均等にするっていうのが命みたいなところがあるから、まあそうですね。だからそれはそれの美学で、そうやって考えるとこあの、ちょっとあの、ひろのりのチャンネルで喋ったようなあれと一緒で、そのいわゆるその、はい、ライブ一つの中で、4ビートっていう表みたいな感じで考えると、<笑>それはそれでありながら、4ビートの中ですごいたくさん陰影をつけるって感じではないような気がするんだけど、フュージョンってやっぱ音深いよね、やっぱ考えると。いや、深いっすよ。 うん、フュージョンだからみんな意外とその他のジャズのミュージシャンがなんか一歩一からげにパッてこうこれはって言ってしまうけどいや聞きどころ変えたらめちゃくちゃそこでこだわりがあるしい1個そのいもう行きついた先なんかやり尽くした形じゃないですか1個フュージョンって。<笑>そうん、<笑>ねえ僕一時期やぼりさんとかとかか関わったんでやっぱこう。うん 一個突き詰め切った形じゃなないですかかその、う ん, なんかやっぱりその価値観でちゃんと見るとやっぱすごい深い世界がありますよね。いや そ, そ う, そうジャズだけの価値観で見ちゃうとそのねあのねあフレージングがどうスイングしてないみたいなこう、うん、偏見があったりしますけど。うん まあ見てるとこはちょっと美学が違うって感じだよね。やっぱりだって、ねうん、だって僕、今日出てきた人、みんな、みんなストイックじゃん。みんな、ストイックみんな真面目に一生懸命音楽のこと考えてるし、<笑>そうです、ね、練習量も半端じゃないんで、みんな。はいうん、だって、売りたけさん、なんか、あの長いなな、何十小節だったかの、六十何小節かのソロがあって、はい、それをクリック聞かずにやってんだよ。 だけど、ドンカマから全くずれなかったらしい浪費から全くずれ、もう、もう、で、コンマ何秒もずれなくて、みたいな。で、その、なんでそんなんできるんですかって、その飲み会の時聞いたら、いや、頑張って練習したんですって言うから<笑>、いや、本気で練習したんだと思うよ<笑>。相当やってますね、それ。いや、めちゃくちゃすごいよ、あれ。この時間をこんだけ、クリック聞いてんのかなと思ったら、いや、クリックはあれを聞かずにやったんで、とか言って。 えでもすごいもうぴったりじゃないですかって言ったらうんそうなんでできるようにしたんですって言ったすげえとか思ったのにうーんいやーそういうことでございました<笑><ざ> い, <笑> い, やーいやまあ聞き直しってかっこいいと思うけどね別に普通にねなんかこういろんないろんな視点で見たらあれだけどこっちから見たら全然変わるような気もするしねフュージョンドラマーですよ ね, ね全然いいと思うけどねうん、うん そそうそ う, もうビバップフレーズ出てこないとかどうでもいいじゃんって感じですよね。そうやってないもんだって<笑> そ, う そ, う そ, うそういうことじゃないんだよっていう。うん、だって別にそのねいや、ジャズの畑でやってビバップ出てこないって言ったら、まあ、確かにそれもあるかもしれないけれどみたいな。でもビバップイコール正解じゃないしね、うん、みたいな。そうそうそうそう。いやその美しさとかその求めてるものがあればそれはそれで全然いいと思うし。うん、そうですね。うん はい、というわけで、なかなかありがとうございました。いや、楽しかったです。やりましょう、またいろんな議題でああやりたいですね、ぜひ。ドラマーがみんな思うことを、だから、ちょっと う, うまくなってきたときにこう、みんな思うことをみんなあるあるだし、俺もまだまだこうう、ね、10年後経ったときにまた、また全然話変わってるかもしれない<笑>そうですね<笑>、うん、確かに。うん、でもまあ、どれも、俺はだから、そのもう自分のできることは、もう限界もここらへんぐらいまでっていうのも分かってきて、やりたいことも分かってるから、 それい分かってから、全然こう、どれもすごいじゃんって思いになったかな。ああ。なんか、やっぱり嫉妬みたいなところがやっぱあるじゃん。やっぱりこう、はいはいはい、はい。とか、なんかそういったところもあったりするから、でももう、ある程度自分でやりたいことと、限界もいろいろあるとあ。だってこの人はこれに対してすごいストイックになってきたんだから、普通にすごいじゃんって思うもんね。うんうん、そうですね。まあ、もうそもそも音楽ファンだから、はいはいはい、どんな音楽も、やっぱり、 かるコルトネンをなんで去年あんなに調べたかというと、うん、<笑>あのー、やっぱり分からないものがきっと素晴らしいんだろうと思っちゃうからさ、あいつかきその素晴らしさがこう体感できるところに行きたいと思ってるんだけど、まだ俺にはちょっと分かんないけど、いろんな、だから意見見て周波数って言われたら、あ、確かにそうだな、ね。でもだ、じゃあいいと思うかったらちょっとまだ分かんないみたいな あ, あ, あ、うん、でもいずれ多分分分かるんだって、コルトネンなんてあんなストイックで、あんなに頭のいい人なのに、 の変なことやるはずがないので。確かに。そうですね。うん、だからそ自分がわからないから、自分がいまいちと思うから、イコールダメではやっぱりないと思うんで、そうですね。うんうん、やっぱりそういうのを、なんかこう、良さを見ていきたいなみたいな。うん、でも、じゃあ、ずっと聞いてられるかったら、なんかね、<笑>やっぱり、それは好き嫌いは あ, るありますよみたいな、うん。そうですね。<笑> 納豆好きな人は臭いのが好きなんだけど、嫌いな人は臭いのが嫌いなんで、混<笑><本当><笑>じり合いようがないんだけど、<笑>うん、でもまあ、そのでもその納豆自体が食べられないけど、良さは分かるっていうのはあっていいと思うんですね。うん、そうですね、うん。というわけで、ま、今後またなんか議題を作って、ちょっと定期的にやっていきましょう。<笑><あー><笑>ぜひよろしく、はい、楽しかったです。あお疲れ様でした。ありがとうございます。